さん、こんこにちは。アフタビトミューーーージックスーーーでございます、えー。今回はクリスマスソング特集ということでなぜかドラムの動画を撮ろうと思ってですね、えー、こちらは相模原のベルベットルームスタジオさんにお邪魔をさせていただいております本当もう何やってんだよって話なんですけどね、えー、僕も何やってんだって思うんですけれどもまあ頑張ってますということです頑張ってますえっ、ー、とですね正直僕はそんなにドラムが得意というわけではないので見てるところね何つうんですか はあ、お前全然できてないじゃんってなっちゃう時もツッコミどころもあるとは思うんですけれども、まあ、その辺はご愛嬌でお願いしたいなと思うところでございます、えー、僕がこういうところに気をつければその演奏がしっかりするんじゃないのかなっていうポイントをですねせん、えー、越ながらアドバイスさせていただきますのでぜひ、まあ、参考にしていただけるとよいかなと演奏をかっちりするために2つの大事なポイントを説明させていただいていてその後にこの余談でいろいろとほにゃほにゃほにゃとフィルインのこととか、うん、なんかスティックの回し方とか そんな話をさせていいいたただきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。それではまず基礎的なことをお話しさせていただきます。1つ目の気をつけたいポイントは180にちゃんとついていくということです。速くなってもダメだし遅くなってもダメ。まあ、当たり前の話ですけれども。けどこれがなかなか通して難しい。この曲の中で3つのリズムパターンが出てくるんですね。えー、順番にやってみます。まず1つ目は A セクションン。ののところのパターン 右手が八ポンプになるパターンですね。やってみます。 んななパターンなんですけれども、右手がガチガチにまだ硬い人はです、ね、相当しんどいと思うんですよ。本当もう3小節、4小節やったらもう右手が疲れてきた、もうこれ以上おかへんなってしまうかと思うんですけれど、しっかりとこの手首と指を使ってです、ね、180をずっと叩き続けられるように練習をしてみてください。もうメトロノーム相手にひたすらたたたたたたタと手首を柔らかくする練習を重ねるということですで。2つ目のリズムパターン、B セクションのところですね。 右手が4分音符になるパターンです。やってみます。まあこんな感じの右手が4分音符になるパターンです。こっちは逆にあの余裕なんで速くなりやすいと思うんですよ。速くならないように気をつけてください。しっかりと心の中で180度をカッカッカッカッと刻み続けるということが大事です。 で、3つ目のリズムパターンは A2 セクション2枚目の A2 セクションですねやってみます、まあ、こんな感じのパターンですね 右手と左手そして右足のいわゆるコンビネーションってやつになっていますえっ、ー、とセットに座ってもなかなかうまくできない方はですねイメトレを何度も何度も繰り返してください正直セットに座ってなくても全然できる練習ですスティック持ってなくてもいいです何か椅 子, に椅子とかに座ってこの膝とか太ももを叩いてとひたすらイメトレをするとこれはもうどこでもできる練習です なのでこれをひたすら繰り返してセットに座ってもぎこちなくならずにこうな ん, うんですかしなやかに軽やかにスムーズにできるようにこれは何度も繰り返す練習をするということです以上とりあえず3つのリズムパターンに関しては以上ですでもう1つの気をつけてほしいパターンは180に気をつけろということともう1つは16分音符に気をつけろという話ですどういうことかというと曲中に結構こう16分音符を連打するフィルインが出てくるんですが ここで走ってしまう人結構多いと思うんです。ちょっと極端に、悪けてみます。極端に悪いバージョン<音楽>。こんな感じで。なんかぎこちなく感じませんか、今の聞いてて。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 えうまくそれができないよっていう方はチェンジアップという練習をやってみてくださいチェンジアップテンポ100くらいにしてメトロノームをひたすらこう鳴らし続けてで4分音符8分音符16分音符でこの手を叩いていきます最初は4分音符からスタートでその次は8分音符で叩いていきます の次は16分で、で慣れてきたらこれを全部つなげていきます合間を置かずに8分で16分で8分で四。分 10音符、8音符、16音符の切り替えはどんな順番でも構いませんので、ま、自分なりにアレンジをして何 度, 何度も何度も繰り返して練習をするということです。で、テンポをどんどん上げていって、こう入っても。ンンみたいな感じでこの。 リズムの切り替えを練習するということです。このチェンジアップができるようになれば絶対フィールで走らなくなると思います。絶対ではないけども、走りづらくなると思います。走りにくくなると思います。映画まで練習してみてください。では、その2つが基本的に気をつけていただきたいことということでした。で、この先の話はほとんど余談で余裕がある方向けなんですけれども、よければ参考にしてみてください。まず1つ目は、 タム回しをいとろといろと工夫するということです。るうこで例えばいろんなところでこういうフィール出てきますよね<音声>この時の手順をもうどんどんアレンジしちゃってくださいっていう話ですずんたかたかたかとことことことこっでもいいしずんたかたかたかたかとことことことかでもいいしずんたかたかたかどんどんどんとかでもいいし たかたかたかどこたかどこどことかこういったりとかこういったりとかいろんなパターンがあると思うんです。例えば まあ、こんな感じでしょうか。これを180でやろうとすると結構大変だと思うんですけども自分なりに「あこれかっこよさそうだなあこれ面白いなこれいいな」とか思うものを見つけたら作れたら、まあ、それを180で頑張って叩く練習をしてみてください。例えば・・・。これがいいなと思ったたら、らひたすら180で いっぱいしましたがそんな感じです、えー。とりあえずフィルをいろいろ楽しとかして遊んでくださいっていうのが一つ。でさらに余裕がある方は三拍目からこの始まるキックを絡めたフィルとかもトライしてみると面白いなと思います。三、えー、拍目でこういうのを入れて四拍目で完結すると。ワンツ。ー。こうなんです。 ちょっとで言いますルル。で、これをテンポを上げてやっていくと。 スキルも入れると、えー、結構迫力が出てきて面白いんじゃないのかなと思いますので、えー、興味があったらぜひ練習をしてみてください。でその次はゴーストノートとかでしょうか。楽譜でいうと A2 セクションあたりで使うようなテクニックなんですけれどもこのスネ ア, をスネアにパサパサパサパサパサパ サ, サってのを入れるテクニックです。やってみます。 まあ、こんな感じでパサパサパサパサパサパパパサササってのを入れるとなんかうまい人っぽくて面白いかなと思いますの、ね、でこれも興味があったら練習してみてください<笑>で、えー、最後にまた番外編みたいな感じですけどもスティックなんかを回してみて遊んでください余裕がありましたら使うスティック回しとしてはこの方法です、まあ、いろんな方法がありますけれどもあらいろんな方法がありますけれども今回使うのはこれチップを肘の 方に落としてでこのままこうくるっと回ったように見せかけてまた取るっていう。これやってるだけなんで全然回ってないんですけどもでまあ、回してる風に見せるトリックという感じです。ほいほいほい。ほい。これがなかなか難しいんですよね。左手とかもってなんか上手い人やるとすげえ、クイックにキレがある。回り方するんですけども。僕はなかなかこれがうまくできず。たまにスティック吹っ飛んじゃうし。 で、これを叩ききながらやっていきます、えー。これは正直僕はうまくできないので興味があったら練習して鮮やかにできるやってくださいという話になってしまうんですが左手でハットを叩きながらここで回すと。 感じ で, すでこれをリズム高に組み込むときに僕がおすすめしたいパターンは2 0目の後に回すパターンですね12341234と3拍目中に回す感じでしょうか1234とやってみます1 2 3 こんな感じのパターンです。で慣れ慣れるとなんか両手でもできるみたいなんですよ。この。 すごいこの鮮やかな人だと本当もう華麗にもう超回しながらできるんですけどもなかなかこう練習が足らないと僕今の僕みたいにあのすごい格好悪くなってしまうんですが、まあ、興味がある方はこちらも練習していただけると面白いかなと思いますのでぜひやってみてくださいそれではそんな感じでしょうか、えー、基本的に180にちゃんとついていくということ と,、えー、とフィールムで走らないということをしっかり守るでこれがうまくできてきてたら、えーと タ ブ, しを遊ぶタブ回しで遊んだりとか、キックを絡めたビルとかで遊んだりとか、ゴースノート入で遊んだりとかで、番外編でスティック回したりとかして遊ぶと、すごく面白いかなと思いますので、チャレンジしてみてくださいということです。じゃあ、そんな感じでドラム編は終わりにしましょうか、えー。頑張って練習をしてクリスマスライフで使ってみてください。それではまた、えー、次回というか、またの機会にさよなら。<笑>ってね